こんにちは阿田洋介ですで今日のビデオは簡単なグラデーションテクニックなんですけど昨日のライブペインティングのビデオを使ってちょっと説明したいと思いますグラデーションをつける前にバックグラウンドをバーッと塗っていきます今日は黄色のバックグラウンドで私が今日着てた T シャツの色と同じなんですけどそれが理由ではありません グラデーションを作るときは例えば黒と白の絵の具を使ったときにはこれが絵の具の量だとしたらいっぱい絵の具を使ってでちょっと絵の具を使う黒い絵の具の量がこちらですね白い絵の具の量がこちらでこんな感じの濃い部分がこの黒い部分 で, でだんだんこの比率が変わってくるとグレーもだんだん薄くなってきてでだんだん白になってきます。 この比率は間違えてるんですけどその辺の上げ足を取るのはやめてくださいで、このペーパープレートはパレットなんですけど次は白をちょっと塗っていきますそしてこれから赤と白のグラデーションをつけていくんですけど下準備に水で絵の具をちょっと柔らかくしますこんな感じでパレットナイフを使ってこうやって絵の具を溶いていきますでちょうどいい硬さになるまで混ぜます で次にこの白と赤を混ぜてグラデーションを作るんですけど赤を塗る段階でこの白が乾いてない状態であることが好ましいですねこんな感じで外で描いてるんですけど今日はもう天気が良くて気持ち良かったです次は赤を塗っていきますでまたこれを水を足して水で溶いて柔らかくするんですけどあまり水を入れすぎてしまうと 乾いてない白に塗る時に赤をギュッとね強く塗ることができないのでまあそんなに水浸しにはしていませんでもちょっとこの部分半分ぐらいちょっと水浸しの部分を作っておきますでこの赤い線ですねまずは強いはっきりとした赤で塗っていきたいので水っぽい絵の具じゃなくてしっかりとしたあの濃い 絵の具で赤を塗っていきますでは10倍速でバーッと塗って塗り終わったら今度は絵の具のついてない筆で乾いてない赤と乾いてない白をちょっと混ぜていくんですねキャンバスの上で絵の具を混ぜるといった感じですねで、今ちょっと水を筆につけて赤い部分ちょっと伸ばしています白い絵の具が<笑> ちょっと乾いちゃってきてるんですね。っていうか乾いちゃったんですね。だから水でうーってやると乾いてない。赤がすーっと伸びていきます。でね、ちょっと白い絵の具をちょっと足したりして、ここでまた混ぜたりもしています。で、今やってるのは筆に白い絵の具を乾いてない。絵の具をつけてキャンバスについた。 赤い乾いてない絵の具をキャンバスの上での白と赤を混ぜてるっていう感じですね要するにグラデーションは2色の乾いてない絵の具をキャンバスの上でその赤と白ですね今使ってるの赤と白がの中間の部分を混ぜてそこにグラデーションをつけるという作業ですね。で 大雑把なグラデーション雑な仕上がりもできるし丁寧にグラデーションをつけたかったら丁寧にこの色が合わさった部分を混ぜる丁寧に混ぜると丁寧なグラデーションができて雑にやると大雑把なグラデーションができますで雑にやるいいところはなんか人間味が人間味っていうかそのがさつな良さが出るし 丁寧にやると丁寧なのもまあ人間らしいかもしれないですけどその丁寧な良さが出るということでそれはもう筆加減でやっていくということですねでこの2色の色を混ぜる時にまあどうやってもいいんですけど筆を左右にジ ャ, ジャカジャカジャカジャカジャカってやってるのがわかるでしょうか今これで混ぜるという感じでで混ぜたところを丁寧に 綺麗にしていくみたいなそんな感じですねで今濃いめの白い絵の具をまた塗ってで赤と白の混ざる部分を広げていますグラデーションになっている部分の幅を広げてでこの作業を繰り返したらその後はねスーっとこの上から混ざるように グラデーションの部分を滑らかにしていきますこうして斜めにこうやって滑らかにしたりスーッと上からこすったりしてもできますし要するにスムーズになればいいのでいろんな方法でやっていますで今度これは赤い部分濃い部分をちょっと塗り直して直して手を入れています今度は1色の絵の具を水で伸ばして薄めて それでグラデーションを作っていきますこの黒ですね黒を伸ばすんですけどまずは最初濃い黒を塗っていきますで、ここからですね薄い水で溶いた黒をこっ塗ってその水とそのまだ乾いてない濃く塗った部分の絵の具とちょっと混ぜてグラデーションを今つけています でこうやって筆でなぞってあの行き行きさせていくとだんだんスムーズなグラデーションになっていきますそれでちょっといびつな部分は色をこうやってちょっと足して補修することができますでさっき赤と白でやってた時は両方とも絵の具が濡れてる状態乾いてない状態でその絵の具と絵の具を混ぜるという感じだったんですけどこれはですね水状態の水を絵の具で 伸ばして薄い部分と濃い部分を作るという作業になりますでグラデーションっぽくなるまでこうやってあの同じことを繰り返していきますでご覧の通りグラデーションを作るっていうのは結構簡単な作業ですねちょうどここまで書いてたら別の注文が入ってしまってちょっと中断することになりましたありがたいことです いただいた注文作品が終わったのでまたこちらのペンティングを再開しています今度はこの猫にも白と黒のグラデーションをつけていきますこの白い絵の具耳の部分は乾いていたんですけどちょっとこの顔の真ん中のこの部分ですねが白乾いてなくて黒とグレーがこうやって混ざっていますで、このグラデーションを作れるときに 濡れた絵の具同士を混ぜてグラデーションをつける時は白と黒だったら白と黒が混ざるとグレーらしいグレーになるんですねそれに対して黒に水を足して乾いた白の上で水で薄めたグラデーションをつけるとですねグレーの感じが白と黒を絵の具で混ぜたグレーの感じと違う感じになりますそれででイメージも変わってくるので どんな絵が描きたいどんな風に作品を表現したいということによってその使うグラデーションのテクニックを変えてみるとその色で印象が変わるのでそういう使い分けもできるんじゃないかとグラデーションのビデオを作ろうと思いながらこういう風に絵を描いてたのでなんかそういうことを理屈でそういうことにちょっと気づきました。今度は 足細かい部分っていうのは広い部分に比べて簡単ですというわけであっという間にできてしまいました今度は目のところですね赤と白のグラデーションです要領はさっきと同じです グラデーションなんて何通りものやり方で作ることができますのでその時に応じた違うやり方をやっていただいて思いますやり方が間違えてるとか正しいとか私はそういうのどうでもいいと思っていて今日は私のやり方を見て、まあ、ヒントにしていただいてあとは自分のやりやすいやり方で変えていくっていうのもいいと思います要するに どうやったってグラデーションができればいいわけなんですよねでもうグラデーションはもう終わりで今度はベトっとした絵を描くんですけどさて私は今何を描いているでしょう多分これはネズミですね多分皆さん見てて飽きたと思うんで飛ばしますさて作品も後半にかかっていて筆を使うのはやめて指で絵を描いています この絵は赤、黒、黄色、白の4色それでこれからねオレンジを使いますで5色のシンプルな絵がそろそろ完成します赤、黄色、黒でジャーマンカラーですねさてサインをして完成ですこの絵は たくさんのネズミというタイトルをつけました昨日はグラデーションを使おうと思ってちょっと1枚描いてみました途中で入ったご注文なんですけどこんな感じに仕上がりましたこれね魚の絵なんですけど猫2きをつなげて魚の形になってるんですけどどうやら魚って分かんないみたいですけどまあいいやってとこですねそれからこの犬みたいなのは東洋の竜 昨日書かせていただいたんですけどこんな感じに仕上がりましたこれはあのこれはパーカーですねというわけで私の個展8月12日今週の水曜日まで行われておりますので是非来れる方は遊びに来てください私は昨日会場に到着するのが1時近くになってしまってちょっと会えなかった方すいませんでしたで今日も ライブペインティングそれからあのご注文でペインティングとかしますので今日もお待ちしております古典の情報は下の概要欄に書いておきますのでぜひそちらを参考にしてくださいというわけで最後までご覧いただきありがとうございましたまた次回お会いにかかりましょうさよなら